ゆだんがすぎますえいやくらえ やっつけちゃうしかなんてことす る, ないいなをかるの やっつけちちゃうしかかないか俺 た, ちは俺たちの道を<笑>レースを か, かないでよライブはまだまだま続くから一旦聞いて、ね、<笑>僕はおでん君を守るよ みんな一緒にやっつけちゃうしかないかわからずやめレースをかかないでよ僕はおでんきみやお守りおでんきみやおれえいやくらええいやくらええいやくらええいやくらええい ももうう誰るレースをかかかななななないいいいいいでよ相手にならないないやつけちゃうしかないか全然かねええーやえー、やくんてことするの つぎのきょく、ええ、いくよ。 <笑>邪魔する な, なんてことするの エイヤエイヤクモのするなことすけち<笑>ーうし か, かないでよいー<笑>ここは一旦か。 ゃあよりえい、フッフえフッフい！フッフッらッフッフッフッなッフッフッフッフッフッフッ じゃあいい加な減にみんなええいやくら え, <笑>えい<笑><笑><笑> やっつけちゃうしかないか。おででん通りかかかレないよえ く っ, くっやっつけドワなんじゃクっえいだえいブはまだまだ続くから。 一旦休憩ねわしらが出あったら誰がここを守るんじゃ変装するには大あつらい向きだ金ゴムゴキングゴブラ流星おそばきパイソンステルスいけまだまだにしてるエイヤクラエエイヤクえエやエイえクラエエ くらえし次の曲いくよえいや やっつけちゃうしかないか。気をを流すすイメージこいこれでいージななんてことするのレースを か, かないでよ<笑>えい<笑> <笑>な何てことするの<笑>えはに時間なさんさんラとなん<笑>のだレース 次の曲、行いくよ<笑>え い, よ<笑><笑><笑><笑><笑>いやっやっつけちゃうしかないから<笑>は時間がない。<笑>えいやっくらえ<笑><笑>えいやっくらえ えいやくらええいやくらええいやこれはどうかなあなんてことするのレースをかかないでよえいやえいやえいややっつけちゃうしかないか。ここ ら え, えいやらえ<笑>次の曲いくよ。えいやくらえ。えいやくらえ。レースを書かない。えいや。えいや。えいや。 やくっ え, えいや<笑> くらえしよっくらえうっよし<笑>よし<笑><笑>えっよしよかよしよよよしよしよしよよししよしししよしよしよしよししよ <笑>レースをかかないでよいでライブはまだま だ, まだ続くからい一旦休憩ねッハッハッハッハッハッハッハッハッハッらッハッハッハッ えいやくくらええいくらええええいややつけちゃうじゃないか。うん、ぼれるなよレーかかなよよレかいでよしまったしまった 次の曲いくよはこれはどうかななんてことするのレースを書 か, かないでよえいやえいやえ い, よはっえいよややつけちゃうしかないか が騒ぐなッ い次の曲いくよ え, いくらえ？<笑>えいやえ？<笑>えいかえおれにはじかんかないあいか<笑><笑><笑> に, にならないのへいやあまいな<笑> 次の曲行くよ邪魔するなジャマスルー 相手にならないなおい、これで終わりだなんてことするのレースを吐かないでよ相手にならないなやっつけちゃうしかないなか<笑>。なんてことするの ハッジャレーソンかー は, ーはいい か, レーソンかかないでよ。ハッジャマレスかないでよ。ハッジャマスレはかないでんハッジャマスレスはかかないでよ。ハッはか得いでよ。ハッジャマスかかないでよ。ハッジャマスレスはかなる。レスはかかないでよ。ハッジャマかないでよ。ハッジャかないはかい っはそこにっじゃ、ね、かかまだま だ, かかはまだまだ続くからいったん休憩ね<尖称な>は邪魔するな。 変装するにはおあつらえ向きだろう。飲み飲み<笑>なんて捨てるん<笑><もう><笑>ーなスーパーゆ<笑><笑><笑><笑><アー><笑>うさん一婚の酒のおとぎになればよしーー<笑><笑>バレなきゃいいんだろう<笑>